行きますか。ええー、気をつけて行ってきたいと思いまーす。安全運転でね。ああ、海へ<笑>、うんうんうん。私、北海道出身じゃないですか。ねえ、むもいっていう街。 田舎出身なんですけどルモイは本当海と山に挟まれた街で海見るとなんとかやっぱ落ち着きますね星空撮る時とかは特にえっ、ー、と感度も上げるしシャッタースピードも長いもんだからね気温が高いってもう最悪なんですよね 気温20度以上になるともうなんか熱ノイズ出始めるかなみたいな感覚で言いますけどだからねこう夏終わらないとねこう海沿いに来ないんですよね全く華やかさもない家ですいませんけどもこんな感じですね ストイックにやってる感じ、ね、今日は全然ストイックじゃないなラーメンチャーハンだもんなよしじゃあ出発 風, 風速も一応調べてくるんですけどねまあ夜はやむ予うなんですけどね、えー はい、機材を持ってますこの機材か写真撮りにも感じてないんですよねというわけで着きましたすすきが綺麗だねすごいやあっちは風車がえー、っと 日没が5時10分だったね。えーと、日の入り15時14分ですね。今、ロケハンをしています。ここね、夜来たことあるんだけど、結構うっそうとしてて、夜だとよくわかんないんだよね、うちがね。地下近い地下が近い ごめんね、ちょっとおるよー。まあ、こうやって声出してね。あの、自分がここにいるよって知らせると、でも動物が近寄ってこないんで。ほんとは、僕いつもブルートゥーススピーカーとかで音楽鳴らすんですけど。よし。これで OK。行きましょうか。よし。 これ、夜曇りそうだなぁ、この感じ。感度は一番低い状態にして、液晶モニターも暗くして、ホワイトバランスは蛍光と固定ロー。で、ピントも合わせた。もう一回やるか。今5時半でしょってことは、こっから、本格的に夜になるのは C だから、8時ぐらいまでは切りたいよなぁ。じゃあ、800枚ってことになりますね。 撮影開始。あとは、Z7 ちゃんが勝手にやってくれます。 結局ですねちょっと目的とするものが取れないと判断しまして移動しておりますさらに南に行ってですね爪木崎っていうところでやろうかなという感じですね結構星空撮影では定番スポットなんですけど、まあ、今日平日だし、えー、あんまり人いないかななんて目的地は右側ですお疲れ様でした 全然何も見えないと思うんですけど今朝焼けの爪木崎き灯台付近で撮影をしつつで今朝焼けを迎える頃にちょうどあのー、潮が引いて、えー、水位が下がる途中なんですよね今日の8時ぐらいかなが一番水位下がってでそうするとこう今それまで見えなかった岩場とかが。 ゴツゴツしたやつが出てきてですねこう満ちの時よりもフォトジェニックに撮れるんですけどでニコンの Z7 があっちにあって、えー、それはもう、えー、オートで撮っちゃっててこっちはフジフィルムの、えー、これ T3 かで、えー、今手動でホーリーグレーを撮影をしているところですちょっともうちょっと 明るくなったらもう一回撮ろうかなこの時間はですね勝負なんですよ ここで寝ると起きれないんだで眠くてもねこんだけ美しい景色が広がってるわけですから眠くてもちょっと頑張らなきゃいけないんですよ朝焼けってでも眠いんですけど僕すごい好きでちょっとカメラ調整しに行ってよたなきゃたにこうやって調整するんですよねうん なんかめっちゃビーム出てるこれ僕の目にも見えてますよはいこんな感じでもうちょっと撮影いただきます こんな感じだ。こんな小物だ。今日もライジングさんしました。ライジングさんしました。こっちはスライダーにしました。 このスライダー、コンパクトで最近ちょっと気に入ってるんですけど、組み立てる必要がないんですよ。そのままパッドー取り出して、そのまま自由なのをさせてきて。まあ、長いのもあるんですけど、長いのは長いので持ってるから短いのにしたんですけどね。結構気に入ってる。 <音楽>ああ軸借りてな海に来るとそう思うなルモイ借りてなコロナ早く終わんねえかなもういつ帰っていいかわかんないもんねとりあえず海はいいね海はいい。 今日思いますそんな爪き咲きの海でした。